皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Webmaster Office Hour の時間となりました。本日お届けするのは私、私アナと。えー、私たくしの。いつも通り、この2名でお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、では、まず Google からのお願いです。はい、本 Office Hour では、ハッシュタグ Webmaster Office Hour を使用しております。 なので、えー、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ、ウェブマスター OfficeHour をつけて、SNS に投稿してください。では、あー続いて Google からのお知らせですかね。えー、金井さんお願いいしますはいはい、こちらはですね、あの今月、あすみません、この放 送, すいません放送が11月ですので、先月はですね。 10月15日の、まあ、ニュースなので、もうすでにご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、URL 検査ツールのインデックス登録をリクエストという機能が今向こう、無効になっております。で、おそらくちょっと1週間後なので、どうなってるか分からないですけれども、おそらくあのまだ無効なのではないかなと思いますので、もし解除されていたらすいません、えっ、ー、と、ツイッターなどであの補足したいと思います。で、この、まあ、背景などに関しましては、まあ、Google 側のインフラの変更などが、 ありますけれどもともとこちらの機能に関しましては何か皆さんが日常的に使うようなものを想定しているわけではなくて こ, れこちらはあのお伝えしているとおりですけれども、まあ、あ, のあくまでも何かあった際にまあ修正をしましたそして再度あのインデックスにそれを反映させたいみたいな時に使うことを想定しておりますのでこうした事態になりましても、まあ、通常どおり例えばサイトマップをお送りいただくですとかそういったことで まあ、新しい URL はきちんとインデックスされていきますので、ご安心いただければと思います。はい。まあ、もしご存知ない方がいらっしゃいましたら、こちらのまあ投稿、そして、まあ、英語の方のまあ投稿なども改めてご覧いただければと思います。はい。よろしくお願いします。そして、もう一つですね。はい。で、もう一件今日 あ, ありまして、こちらはですね、10月20日の Twitter での投稿になるんですけれども、 ちょっとですね、モバイルファーストインデックスについて、一つだけ補足と申しますか、改めて確認を投稿いたしました。モバイルファーストインデックスに移行した際に、デスクトップのみのサイトがどうなるかという話について、ちょっとですね、誤解が見られましたので、投稿しました。このモバイルファーストインデックスでデスクトップのみのサイトが実際にどうなるかという話で、 まあ、回答から言いますと、ああこれまでお伝えしていたことと何ら変更はなくて、特に変更はありません。ですので、実際にデスクトップしかないサイトでも、モバイルのクローラーがクロールできる状態になっていましたら、特に問題なく、サイトにインデックスはされ続けます。それがですね、ちょっと誤解が見られて、 から消えるんではないかっていう話がちょっと出たんですけれども、そんなことはないので、まあ、ご安心いただければと思います。で、ここのちょっとモバイルファーストインデックスについてあら改めて説明しようかなと思ったんですけど、ま あ, あの大丈夫ですよね、皆さんあの。ちょっとですね、結構意外な方々も、この誤解に引きずられてると申しますか、あ, のあ、消えちゃうんだみたいな感じで思っている方がいらっしゃったので、あくまでもモバイルファーストインデックスは、まあ、PC 版、まあ、デスクトップ版とモバイル版というクローラーが、 まあ、簡単に言うと2種類、ウェブ検索用のクローラーとしては2種類ある中で、今までインデックスやクロランキングなどに使っていたのは、デスクトップ版のクローラーがクロールした情報だったものが、モバイル版のクローラーが取得してきた情報を使うようになりますというものです。ですので、モバイル版のクローラーがクロールできる状態になっていれば、基本的には問題ないです。ですので、モバイルフレンドリーとはまた別の話ですので、 まあ、そこを誤解しないように気をつけていただければと思います。大丈夫ですかねはい、ありがとうございます。はい、それでは、で は, はい、はい、では質問に移っていってよろしいでしょうか。はい、はい、ではまず本日1つ目の質問、サイト名がおかしくなった件に関するご質問をいただいております。私の作成したサイトですが、本日、サイト名がおかしくなってしまいました。 アンチスパムを切った、そしてトップページ右上のサイトバナーを変更したの2点を昨日行ったのですが、サイト名がおかしくなり、検索順位にもう出なくなった要因がもし分かればご教示いただきたいですとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はい、そうはそすねこちらに関しましては、まあ、URL もいただいていて、まああの、内容を確認することができました。ショートアンサーとしては、こちらですね。ハッキングされていてい まあ、サイトの内容が改ざんされていて、その内容がクローラーにクロールされて、検索結果に反映されていましたので、ああぜひハッキングについてちょっと調べていただければと思いますま。こうした場合には、やっぱりパッと聞いて思いつくのはやっぱりハッキングかなと思いますので、ハッキングされて改ざんされたっていうことがまず思い当たりますので、皆さんもその観点からいろいろ調べていただければと思います。で、その際に、 おそらくこの方もご自身でなかそこに気がつかなかったということは実は改ざんされているんですけれどもおそらく通常のウェブサイトをまあ表示方法ですとあの多分元のサイトが開くではないかなとつまりおそらく何らかの形でクローキングかまあリダイレクトなどをされ施されていて改ざんされたために 普通にユーザーが見に行くと、これまでのサイトが開くんですけど、Google のクローラーがクロールした際にだけ新しいサイトが見えるような形になっていたのではないかなと思いますので、検索結果にはクロールした内容が反映されるので、改ざんされた内容が映っているけれども、見に行くと元のサイトが表示されるので、なんかおかしくないように見えると。そういった場合には、こうしたあの HTML ファイルだけではなくて、もちろんその中にあの何らかの えー、と痕跡がある場合もあるんですけれども、まあサーバーのまあ設定ファイルのようなところもきちんと見ていただけるといいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。すありがとうございます。では続いてのご質問、うんえー、動画コンテンツは SEO に効果があるかどうかに関するご質問いただいております。はい YouTube やニコニコなどの動画をウェブサイトに埋め込むことは SEO に効果があるのでしょうかとのことです。えー、こちらいかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね、こちらに関しましても、まあえー、そうですね、よくいただくご質問ですねというとちょっとあれなんですけれども、まあ、あのー、まあ、動画が、 まあ、SEO に効果があるかっていうのは一体 SEO とは何かみたいな話にもなって毎回いつもそういう話になっちゃうんですけれどもおそらくランキング上の効果などがあるかみたいな話なのかなと思うんですけれどもそういった意味ではショートアンサーとしてはあの何か動画が単純に載せたことによってああの、まあ、順位が上がるか上がらないかっていう意味では、うんまあ、上がらないかなっていうのは正直なところですねで特にですねちょっと あのでさらにいろいろ補足しますと、やっぱり大事なのは、この、えー、やっぱりその、例えばコンテンツの内容が、その動画があることでより理解がしやすくなる。例えば、例えばですけど、それがあのぜ実際ランキング上に有利とか、そういう意味ではなくて、まあ、例です。例えば料理のレシピサイトなどの時に、実際にその細かいところですとか、その調理方法のこ、あの 割と特殊なことをする場合に何かテキストでも説明してやるんだけれども動画があるとよりわかりやすい。まあパッと見ただけでわかるみたいなこともあると思いますし、例えばあの僕が最近よく趣味としている例えばカメラですとか、あの、まあ、ど、あの、が例えば動画を撮った場合にどう映るかみたいなものはもう、あの、100倍は一見にしかずじゃないですか、やっぱ動画で見た方がわかりやすいと。そういったものの場合に、 動画が置いてある方がもちろんユーザーにとって非常に分かりやすいので、まあ、そのユーザー見た利用者の方がそのサイトはあの利用しやすいサイトだな分かりやすいサイトだなと思うことでよりサイトの評価が長い目で見た時に高まっていくような傾向にはあるだろうなと思いますただやっぱりその際に使うコンテンツというのは何かどなたかが挙げたものをあのもちろんあのその 動画プラットフォームの機能として埋め込んだり、ご自身 の, あのいろんな方のサイトに自由に埋め込んだりできるものもありますので、そういったものを使っていただくには全然構わないんですけれども、そういったものを利用して、他人のコンテンツ を, を利用する し, して、ご自身のコンテンツはほとんどあのそんなに何もないのに、そうしたコンテンツだけで何かあのサイトの評価を上げようというのはやっぱりちょっと難しいかなと思います。なですので、まあ、非常に当たり前かなと思うんですけれども、動画自体がやっぱり役に立って、 そのサイトにあることが非常にあのプラスになるような場合にはやっぱりサイトの評価は高まるだろうと思いますはい、はい、ありがとうございま す, いますでは続いてのご質問に移りましょう評価傾向を悪用した SEO 対策への対応に関するご質問をいただいております 企業ドメイン配下にメディアを作り、そのメディア上で企業の事業内容とは全く異なる分野のページを配信するという、ドメインパワーを利用した SEO についての質問です。今日では特に YMYL 領域で、その領域の企業のサイトが検索結果で評価されやすくなっている傾向にあると思うのですが、添付したサイトのように、その評価傾向を悪用している例も見られるようになってきているかと思います。 こういったサイトが手動でペナルティを受けることはあるのでしょうかとのことです。えー、こちら、いかがでしょうかえっ、ー、と、はい、そうですね。まあ、あの、今、ご質問にもありました通り、まあ、例としての URL はいただいておりますと。で、まあ、手動でペナルティを受けることはあるのかどうかということなんですけれども、ちょっとあの、えっ、ー、とですね、まず言えることがあるとしますと、 えー、すみませんち ょ, ちょっとショートアンサーで答えにくいのでいろいろ長々と話します何でも簡潔に話しますとでこちらの、えー、ケースに関しては一つ言えることがあるとするとまずあのおそらくあの多分こういったも の, を, あのを想定されている方々が思うよりは実際効果は少ないんじゃないかなと思います。 というのは、やっぱり皆さんの目につくケースっていうのもあるかなとは思うんですけれども、まあ、リンクスパムとかも同じで、グーグル側でも自動的にもしくは手動でもうすでに対応済みのものも、その背後にたくさんあるわけですね。で、その中で目に見えているものっていうのは結構ごく本当に一部だなと。ですので、その一部が目につくために、あのやっぱりすごい、何もやってないんじゃないかと思うかもしれないですけれども、実はすごいいろいろなことが行われている。 可能性が高いですとでこのこういった手法についてちょっとあの細かくあの見ないとやっぱり分からない分からないっていうのはあの判断できない例えばこの場合は大丈夫ですこの場合はダメですみたいなこともあるかもしれないので一概にこれはガイドライン違反ですかどうということをお伝えしにくいんですけれどもまあ一般論としてこういったケースにおいてもし何かそのそのドメインの中で が、例えばドメインが強いという概念が存在するとして、その中で、のそのコンテンツをそこに置くことで、それで、それだけの理由でもし順位が極端に上がっているようなことがあれば、そのペナルティみたいな発想ではなくて、単純に僕らはランキングが適切になるような調整は行うと思います。ですので、まあ、 もし気になるようなサイトがあった場合には、まあ、いつもどおりのお願いなんですけれども、まあ、スパームレポートなどでご報告いただくか、まああの、こういったケースでは特に微妙なこともあると思うので、僕の、まあ、Twitter の DM などいつも、まあ、お伝えしている通り、開いておりますのでこちら、そちらからご報告いただけるといいかなと思います。ただし、ちょっとここも大事なんですけれども、 まあ、スパムレポートに関しては、一件一件ですね細かく何か対応するというものではなくて、そうしていただいたスパムレポートの中から、最近のスパムのトレンドですとか、僕らが追い切れていないようなスパムの状況などを確認して、そういったものからなるべくまあえーとまあスケーラブルに、つまり一つ一つ対応するのではなくて、なるべくアルゴリズムなどに反映させて、それが広く、 まあ、もっと多くのスパムをあの捉えることができるように対応しています。で、僕に Twitter の DM できた場合には、僕があの軽くチェックしたりして、まあ、必要に応じて適切な、まあ、担当チームに伝えたりしますと。でもちろん、その一件一件で伝えるかどうか、もしくはその全体的な傾向として伝える可能性もありますので、僕に個人的に伝えた方が有利になるみたいな感じっていうのも、それが健全な状況だとは思わないので、それを ご報告いただいたからといって、すべてに対してあの何か優遇しているということはないです。ですので、スパムレポートを送っていただいても同じだと思いますそので、スパムレポートのほうがあの僕とコミュニケーションしなくて済むので楽だと思う方は、そのスパムレポートを送っていただければいいかなと思います。で、大体言いたいことを言ったかなと思うんですが、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございますありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。検索結果に画像を反映させたい件に関するご質問いただいております。Google で検索をした際、ヘイクラブのエンブレムが反映されないようですので、可能でしたら掲載されるようにいただけますと幸いですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましては、 えー、自然検索の中にあることではあるんですけれども、いわゆる自然検索の機能ではなくて、その中に、あのーまあ、スポーツの結果などが、あのー、出ることがあると思うんですけれども、そのスポーツのある特定のプロチームからのリクエストと申しますか、ご質問です、すその部分に関しては担当チームがおりますので、でえーっとですね、そこの反映させるために、まあご連絡、ちょっとやり取りする必要がありますので、 あのひ一手間かかりますけれどもあの、よろしければ僕のツイッターの DM にあのご連絡いただいてもよろしいでしょうか。はいあのご連絡お待ちしておりますあの。この質問いただいた方でなくても大丈夫ですよ。あのうん、何かあ、うちのチーム の, えあのロゴが反映されてなかったっていう方は、ちょっとご連絡いただけるとあの、担当チームにはおつなぎしたいと思いいますはい、ありがとうございます。はい では、続いてのご質問に移りましょう。パンクズリストの構造化データに関するご質問いただいております。スマートフォンバージョンのページにパンクズリストを表示していないのに、 構造化データでマークアップを行った場合、ガイドライン違反に当たるのでしょうか構造化データのガイドラインには次のような記述がありますが、パンクズリストもコンテンツに当たるのでしょうかこの記述というのが、えー、ページの読者に表示されないコンテンツをマークアップしないでくださいといったようなものです、えー。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちらの、まあ、パンクズリストの構造化データの、まあ、レスポンシブウェブデザインなどのときの取り扱いってのは非常にちょっと悩ましいところがあるかなと思うんですけれども、まあ、こちらに関しまして、まあ一言 で, お, 一言でお答えできないです、ね。ショートアンサーはちょっと難しいんですけれども、まあえー、とお伝えできることがあるとすると、やっぱりその、まあ、歴史的な流れから言って、例えば PC 版のほうには、えー、そのパンクズ リストをまあ表示していたけれども、モバイル版では表示してなかった。でも、レスポンシブデザインにする際に、それをまあどうしていいか分からないみたいな方って結構い ら, っしゃるいらっしゃったんじゃないかなと思いますし、今でもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、でそういった事態があることは理解しておりますと。とで、実際にやっぱりこの ガイドラインっていうものはガイドラインとして、やっぱりそれも重要なガイドラインとして存在しておりますので、理想的な状態ではないのかなとは思うんですけれども、ただ一つ言えることがあるとすると、このモバイル版を表示していないことによって、何か手動か、もしくは自動で、何かそのサイトが何らかの手動対策、もしくは自動の何らかの対策を受けているといったケースを見たことはありませんというのがまあ言えるところかなと思います。 はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。動画構造化データの RegionsAllow 性に関するご質問をいただいております。動画 MovieObject で RegionsAllow プロパティがサポートをされるようになりました。 動画が許可されている国を指定できるとのことですが、検索結果ではどのように扱われるのでしょうか。例えばあ、許可されていない国のウェブ検索では動画リッチリザルトが出ないとか、動画検索に出てこないとかでしょうか、とのことです。こちらいかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、すいません。<笑>こちらに関しましては、 あのーまあ、動画が結局、そうですねあのちょっと繰り返しみたいになってしまいますけれども、まああのー、例えば国によって、まあ、何らかの理由でこの国には表示させたくない、まあ、例えば営業上の理由もあるかもしれないですし、何かポリシー上であったり法律上、法律上の理由などもあるかもしれないですけれども、そうした何らかの理由でこの動画はこの国には表示させないみたいなことが、まあ、もちろん逆に言うと、表示させる国を指定するような場合に、 まあ、実際にそれ以外の国に関しては表示あの検索結果にも取り入れて、まあ、あの検索結果にして、えー、と表示させないような感じに使う予定になっていると思います。では続いてのご質問に移りましょう画像検索でのレシピ情報を表示させたい件に関してご質問をいただいております。 画像検索でレシピバッジが表示される画像をクリックすると、レシピの構造化データマークアップしたタイトルや説明文、材料が表示されるかと思いますが、これには何か条件などはあるのでしょうかというのも、レシピの構造化データでマークアップしているページで、なぜか材料の項目だけ表示されないケースが見受けられます。タイトル、説明文についてはきちんと表示されているのに、材料の項目だけ、えー、表示されません。 ッチリザルトテストでもレシピイングレディアントにエラーは出ておらず、ページ内にもコンテンツは存在しています。マークアップしても確実に表示されるわけではないというのは理解していますが、材料の項目だけ表示されないのは少し違和感があります。表示されないことに何か原因はあるのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかはい。えっ、ー、と、そうですね。こちらのケースについては、 もですねあの URL をいただいていて、サイトも確認しましたと。その上でまあお伝えできることがあるとすると、今現在、そのリッチリザルトテストツール、テストを使ってもまあ特に問題はないということですので、基本的にはまああの実装などに問題があるために発生しているわけではないと思いますので、具体的な解決案の提案ではないんですけれども、そのまま あのその点に関しては投稿し続けていただくのがいいかなと思います。で、やっぱり、まあ、そのクオリティなどが特に原因とかっていうわけではないんですけれども、やっぱりその際につあの、さらにあのやっぱレシピサイトなどもたくさん、他にもあると思いますので、その中でやっぱり選ばれるようなレシピサイトになるような形で、あの心がけながら運営されるといいかなと思いますというのが、まあ、今回のご質問についての回答になりますと。 あと1 点, 1点ですね、ちょっと気がついたことがあるので、ちょっとそこの、あのー、だけコメントさせていただきますと、そのレシピを投稿する際の日付なんですけれども、日付が全部あの未来の日付だったんですね。つまり、あの最近の投稿日がすべて11月のものになっていて、なんか1ヶ月ぐらいずれていると。それが 意図されているものなのか、何らかの理由で意図されているのか、それとも間違いで1ヶ月先になっているのかってちょっと分からなかったんですけれども、何かの際に、やっぱりその日付の、日付がやっぱりちょっとずれてると、すごくいろんな時にあに、今、ユーザーから見ても分かりにくくなってしまうかなと思いますし、なんかちょっと日付を操作しているみたいな感じに映ると、これは Google 側がというよりも何か、 あの何らかの形であの不信感を持たれたりする可能性もあると思いますので、日付はなんかあの実際の日付を普通に登録されるといいのではないかなと思います。はい、ありがとうございます。はいいありがとうご ざ, い ま, すいうございますでは、続いてのご質問に移りましょう。アンプ必須の構造化データ要素のエラーに関するご質問をいただいております。Search Console のアンプレポートで必須の構造化データ要素のエラーが検出されました。 具体的に何が悪いのかまでは警告には説明がありません。理由はおそらくブログポスティングとム ー, ビーームービーオブジェクトを ID で関連付けているからだと思われます。アバウトプロパティを使ってムービーオブジェクトの中にブログポスティングが含まれるようになっています。 本来ならばブログポスティングの中にムービーオブジェクトをネストするか、もしくはサブジェクトオブで関連付けてブログポスティングの中にムービーオブジェクトが含まれるようにするべきなのでしょうが、CMS の仕組み上できません。 警告対象のアンプページの構造化データのマークアップは RRT、リッチリザルトテストでしょうかあこちらでは正常に認識されています。しかし、サーチコンソールでは警告が出ます。無視できる警告ですか 無視できるなら警告が出ないようにしていただけると助かります。無視できすべきでなく修正した方がいいのであれば、それは結局スキーマドトールグの使用としては正しいけれど Google がサポートしないということになりますかまた、リッチリザルトテストでは合格するけれど、サーチコンソールでは正しくないという相反する使用になっているということになりますかとのことです。こちら方に私の方からご説明したいと思います。 えー、とそうですね、まず無視できる警告だかどうか、無視できるなら警告出ないようにしてほしいということなんですけど、やっぱり公式ツールとして、あのまあ、警告、エラーではなく警告なので、まあ無、無視できる警告だから表示しないというのは、あの公式ツールとして、えー、結構難しいことかなと思います。 で、まあ、その上で、えー、まあ、リッチリザルトテストには、あ正常に認識されていて、まあ、このページはリッチリザルトの対象です、えー、ということなので、えー、こういった目的に関しては、問題なく使用できて、えー、実装できていらっしゃるのかなと思いました。 で、中で少し CMS の仕組みに関して書かれているところもありましたが、CMS 上の仕組みでもし問題があることを気づいた点等とあれば、ぜ、ま、ひ、あ、CMS だったりとか、まあ、ブログのテンプレートの制作者に問い合わせて差し上げて、フィードバックとしてコメントをいただけると喜ばれるんじゃないかなと思いました。 で、まあ、最後にですね、まあ、あの、こういった Google の各種ツール出しておりますが、まあ、結構各種ツールで、ツール間で、えっ、ー、と、表示に、まあ、表示結果が異なるみたいなところって、まあ、時々あることかなとは思うんですけども、まあ、今回もそれで、えー、混乱を招いてしまっていたら申し訳ないんですけど、こういった結果が異なる件に関しては、プロダクトチームに報告しておりますので、また何かお伝えできることがあれば共有したいと思います。えー、そんな感じでしょうか。 よろしいそうですかねはいはい大丈夫だと思います<笑>ではあ続いてのご質問に移りましょうはい、えー、はいリッチリザルト表示されなくなった件に関するご質問いただいております、えー、よくある質問の構造化データを設置しております一時的にリッチリザルトが表示されていましたがなぜか今は表示されなくなってしまいました リッチリザルトテストツールでは、このページはリッチリザルトの対象ですと表示されますし、されますしサーチコンソールでも有効となっていますが、何か間違いでもあるのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね、こちらに関しましても、まあ、URL はいただいておりまして、まあ、具体的な実装なども見させていただいたんですけれども、まあ、おそらくあの実装などは特に問題はなくてですね。 でもう、まあ、言えることがあるとするとですね、まあ、やっぱりあのリッチリザルト、まあ、構造化データなどに関してはまあ実装されたもの、された場合に必ずしも表示されるといったものではないというところがありますので、あのまあ、その範疇の現象かなと思います。で言えることがあるとすると、このよくある質問がそこに表示される必要があるかどうかですとか、その まあこの、まあ、なんですかね、ちょっと僕が言うのもこがましいですけれども、このお店のタイプに対して、このよくある質問っていうのは、こういう形で表示される必要があるかどうか、みたいなことは考えていただいて、あの、もういいかなっていう気はしますね。あの、特になんかあの、うん、まあちょっといい、このお店の<笑>状況を言及しないで何かコメントするのは難しいですけれども、まあ、 あの表示されないこと自体が何かすごく大きなあの問題になる感じもし、あすいませんと僕が言うのもなんですけど、あのしないので、まあ、基本的には、あのまあ、そうですね、すいませんあの、いろいろ言いましたけど、<笑>言おうとしましたけどあの、うんまあ、使用の範囲かなと思いますので、まあ、表示され、もしどうしてもよくある質問などを表示されたい場合には、 もともとこのよくある質問っていうのは、例えばよくある質問のページみたいなのが、もともときちんと別に存在していて、そこにわーっとあるものが、あのー、な何ですかね、検索結果にも表示されるみたいなものがなんか前提となっていますので、サイトの構造などを少し考え直していただいたりしてもいいかなっていう気はしますね。という感じで。はい、はい、ありがとうございます。 では、続いての質問に移りましょう。上位表示しているサイトが突然消える件に関する質問をいただいております。上位表示しているサイトが突然検索結果から消えてしまう現象がたまにあります。1位置か県外かというようなことがたびたび起こるのですが、これはどうしてでしょうか検索結果から消えているときは、サイトコロン URL の検索でもトップページのみ消えてしまいます、とのことです。えー、こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですねこちらのご質問についても、まあえー、URL はいただいていて、まあ、確認はしたんですけれどもこのおそらくですねこ の, あの今確認した範囲ではこう突然消えるっていう現象は特に確認することができませんでした。で、まあ、ちょっと後からですね振り返ってみたときにそういったものをちょっとあの、えー、何か数時間消えてすまたすぐ復活するみたいなものでちょっとあの追いにくいところがあるんですね。 1位か県外かということがたびたび起こるというお話なんですけれども、この実際にあの 起, こ起こりうるかどうかというと結構起こるかなと思います。というのも、例えばあの、まあ、例として挙げると、まあ、いわゆるあのサーバーなど、まあ、いろいろなあの検索結果を配信するサーバーというのは一つではなくて、さまざ、あ、まなサーバーがあるんですけれども、そのデータが全て あ, のあらゆるサーバーは全く同一のデータを保持しているわけでもないんですねと。というのも、やっぱり例えば何かそ の, あ の, そのサーバーの内容を更新する、まあ、タイミングのずれ、えー、であったり、そういったものは絶対に発生しますので、そういったずれ の, のある誤差のあるサーバーの状態があったときに、その1回目 の, せんあの検索では A というサーバーにつないだけれども、2回目の検索では B というサーバーにつながったために、 まあ、あの違う結果が入ってくるということはあるかなと思います。ただやっぱり1位か県外かというとちょっと極端な話かなとは思いますのでちょっとそれがなぜ起きたのかというのは分からないですけれどもまあ今は解消してるということがまず1点ですのでちょっともう分からないなというのとあと結構9月に少しあの Google の側の イ, あのインフラ側の不具合みたいなのもありましたのでそういったものがひょっとしたら影響していた。 可能性はありますであともう一つある の, あの言えることがあるとするとまあ皆さんの側で多分できることというのはこの件に関しては特にはあのなくて、まあ、いつも通りの話になってしまうんですけれどもやっぱりコンテンツを見直すとコンテンツを常に改善していくより良いものにしていくということで、まあ、どちらかというとやっぱりこういう状況は起きにくくなる傾向にはあるかなと思いますので是非ですね、まあ、常にコンテンツなどを見直すことに、まあ、注力していただけるといいかなと思います。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 下きのようにモバイルページを別々の URL で運用しています。例えば PC ページですと、ほげほげ .co.jp、えー。スマートフォンページですと、そちらに sp がついた sp. ほげほげ .co.jp、えー。しかし、特定のキーワードを PC で検索した際に、モバイルページが検索結果に出てしまいます。アノテーションは問題なく設定されているため、原因がわからない状態です。解決策をご教示いただけたら幸いです。 補足として、グーグルでは別々の URL を推奨していないのは理解しておりますが、社内の事情により、レスポンシブデザインの移行が許可が下りない状態で、致し方なく別々の URL で運用している状態ですとのことです。こちらに関しましても URL をいただいていて、状況を確認したんですけれども。 まあ、URL とつ、あの、現象が発生する、まあ、クエリもいただいていたので、確認したんですけれども、まあ、少なくとも僕が確認した範囲では、その、今、この状況というのを、まあ、確認することができませんでした。ですので、実際にはもう問題は解決しているのかなと思っています。もし解決していなかった場合にはですね、もうちょっと、あの、なんかスクリーンショットなどを交えて、どういう状態、 なのかっていうのもちょっと教えていただけるといいかなと思うんですけれども、ただ、あのアドバイスできることがあるとすると、実際に、あのおそらく、まあ、ちょっとここからは僕のこういう現象だったのであろうという推測なんですけれども、この、まあ、PC 版とスマートフォン版で URL の構造が変わります、まあ、URL 自体が違いますと。で、でまあ、の PC の検索結果にモバイルの URL が表示されてしまいますので、ユーザーが PC 検索したユーザーがその URL をクリックすると、モバイルページが開いてしまうと。で、おそらくそのサイト上というか、ページ上にですね、あのデスクトップ版へ の, あの、ページへの動線っていうのはないために、ユーザーは PC 版にこうあの移動することができないということになってしまって、PC で見ているにもかかわらず、ずっとスマートフォン版の ページを見ることになってしまうという状態になっているのではないかなと思います。で、この場合に、じゃあどうすればこれを解消できるかというと、まあ、実際にモバイルのページに、まあ、デスクトップのユーザーがアクセスした場合には、デスクトップ版のページへリダイレクトするような設定をされるといいかなと思います。で、というのがまああの回答というかコメントです。 で実はですね、この話は、ちょっとさっきの最初の今日のニュースの2つ目のニュースのところでですね、の話にもつながるんですけど、実はあの、まあ、海外の カ, カンファレンスでいろいろモバイルファーストインデックスの話などをした場合に、今回ちょっと話題になった記事の2つ目の記事、あのまあ、さっきの記事はすみません、デスクトップ版がインデックスから消えるんじゃないかっていうまあ噂が流れた。 消えませんんよって話なんですそれだけでは消えませんよって話なんですけれども、もう1個がですね、この PC 版とスマートフォン版を別々の URL で運用していた 場,、うんえーまあ、いた場合に、まあ、さらにその話だと HDF ラングをさらに実装している場合に起こりやすいって話だったんですけれども、やっぱり同じようなことが起こると、スマートフォンのサイトが、まあ、PC の検索結果にも出てしまうので、 PC の検索結果から、まあ、ユーザーが結局、あのクリックしてもモバイルのページが開いてしまうという現象が起きていると。で、これを解消するためにはどうすればいいのかという話で、やっぱりジョン・ミューラーも、まあ、同じですね、PC 版のページに、あ, あすみません、えっと、モバイル版のページに PC ユーザーがアクセスした場合には、リダイレクトして、PC 版のページでリダイレクトするように設定した、するしかないんじゃないかみたいな感じのことをコメントしていました。 まあ、実際に最後の今回のご質問でもコメントとしてあるんですけれども、Google がこの別々の URL を推奨していないのは理解しておりますということで、どうもあのご理解いただいてありがとうございますという感じなんですけれども、実際にこうしたことが起こりうるのでまああの推奨していないというところがありますので、ぜひこういった今回のケースなどを例にあの社内であのまあこういう いうことを回避するためにも、レスポンシブか、やっぱりまあ、せめて動的な配信、URL が同一のものにされた方がいいのではないかなと思います。という感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、ますでは、続いてのご質問に移りましょう。インデックスされているページが表示されない件に関するご質問いただいております。 2020年5月より業務用エアコン販売の新規サイトを立ち上げたのですが、インデックスされているものの検索しても出てこないページがほとんどの状態です。 ただ、モバイルユーザビリティのモバイルフレンドリーページで有効になっているページは、商品の型番を入力すると検索結果に出てくるものがほとんどです。インデックスカバレッジのメインクローラーが PC になっているのですが、これがスマートフォンにならないと検索結果には出にくいのでしょうかまた、その場合、メインクローラーをスマートフォンに切り替える方法はあるのでしょうかとのことです、えー。こちらいかがでしょうかはい。 えー、とそうですねこちらのサイトに関しても URL をいただいていて、まあ、確認したんですけれども、まあ、質問にお答えします と,、えー、とこのメインクローラーが PC になっているんですがこちらが、まあ、スマートフォンにならないと検索結果に出にくいのかどうかという点に関しては、まあ、そんなことはないかなと思いますでその下 の, そのまたその場合メインクローラーをスマートフォンに切り替える方法はあるのでしょうかということに関しましては ないです<笑>あの。こちら側であの行っておりますので、はい、お待ちいただければと思います。というのが、まあ、あのいただいているご質問へのコメントとなりますかね。じゃあ、はい、その出ているページと出ていないページ、あの検索結果に検索しても出てこないページがあるっていう話なんですけれども、まあ、実際に、 あのーまあ、言えることがあるとすると、単純にですね、あのー、やっぱりページのうーんとです、ねまあ、表現がちょっと難しいんですけれども、やっぱりそのカタログサイトみたいな感じになってしまいがちだと思います。そのカタログサイトというか、やっぱりその型番に応じた製品商品の情報みたいなのがのページになってしまいますので、実際に、あのー、 それをさらに良いコンテンツにしましょうというのは結構難しいのかもしれないなという思いつつも、やっぱり皆さん、この状況を改善するためにできることが何かあるかとすると、やっぱりあのページのコンテンツを改善して、やっぱりより良いコンテンツとしていくことは、かなりあのダイレクトにこの状況を改善するのではないかなと思いますので、ぜひちょっとご検討いただければと思います。はい。 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、あと20分ほどで、まあ、10問弱ぐらいのご質問に答えていくという感じですが、次の質問に移りましょうか。はい、はい、検索結果に表示されない件に関するご質問いただいております。協会のホームページを管理しています。問題は検索でヒットしないことです。 以前表示されてたのですが、順位が下がるのではなく、検索されなくなり、コンテンツを増やすと検索にヒットし、また検索されなくなり、サイクロールを依頼して表示され、また少し経つと表示されなくなるという繰り返しです。ブログのドメインの他にカスタムドメインを使っています。ホームページは問題なく動作していますが、クローラーが上手に動作してくれてないように感じます。 サーチコンソールではブログドメインはインデックスクローラーはスマートフォン用 Googlebot。そしてカスタムドメインではインデックスクローラーが パ, パソコン用 Googlebot となっています。クロールもスマートフォン用 Googlebot が来るとクロールエラーになることがあります。その、その度にインデックス登録が減少している感じです。URL 検査ツールで登録されていたものがインデックスされていませんになります。とのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですねこちらに関しましては、実はあの状況というのはさらにもうちょっと複雑でもっと結構長いあの話がありまして、まあ、な, んとなんとなくあの1ページの中に質問をまとめたんですけれども、もう少し補 足, 補足というかあの、コメントすると、状況としてはさらにあのサイトの移転も絡んでるんですね、別これまでは別のサイトで別の URL で運用していた。 のサイトを移転したという話と、あとですね、新しく作ったサイトの、何ですかね、同じプラットフォーム上の別のサイトが存在するっていう、ちょっと複雑な状況がいろいろ絡み合っていてのご質問で、ちょっとなんかあのコメントがすごく複雑になるんですけれども、ちょっと丁寧に説明していきたいと思います。で結論から言いますと、結論と申しますか。 あの僕らの、僕が確認した範囲でのコメントをさせていただきますと、まず現在、この検索結果に表示されないという状況は解消されているのではないかなと思いますと。少なくとも、この、えー、とサイト名、まあ、サービス名と申しますか、会社名と申しますか、そので検索した場合にきちんと表示されていましたので、おそらく問題は解決、あの一番大きな問題は解決してるんではないかなと。表示されないといとう問題は 解決されている気がします。で、原因は何だったのかというと、ちょっと僕は分からないんですけれども、あと、されなくなったとっいうことはやっぱりなくて、何らかの形でされてたのではないかなと思うんですけれども、何かちょっとサーチコンソールなどで確認していただければと思いますが、ただ、されにくい状況、もしくはあのいつもされているわけではなかったっていう、まあ先は、先ほどのご質問でも似たようなご質問ありましたけれども、そういった状況だったのかなという気もしますと。で、 えー、とそうですね。おそらくですね、やっぱり9月にいろいろなあのインフラがあの問題が発生した場合の何か影響を受けたのかもしれないなと思うんですけども、ちょっと今となってはそれが何が原因なのかってちょっと分からないので申し訳ないですけれども、まあ今現在は問題ないでしょうという話がまず大前提ですと。で、いくつかあとコメントさせていただきたいんですけれども、まず一つは、サイトの移転が絡んでるんですね。でこの 今、かつて運営されていたサイトがですね、結局、の別のえとホストの運営している無料 URL みたいなものになって、無料 URL ってちょっと説明がおかしいですかね。でも、独自ドメインなどではなくて、ないもので、で、おそらくそれが第三者がやっぱりまた取得できてしまうようなものだったようで、別の方が取得して運用していて、そのサービス名、会社名で検索した場合に、その 別のサイトが表示されてしまうという問題もも発発生生ししししてていいいまますそれは今現在でも発生していることを確認しました、まあ、いわゆる皆さんがご質問される際の中古ドメインの話にも似ているようにも思うんですけれどもこの場合ちょっと特殊なのはそのとにかくどんなキーワードでもわーっと上がりやすくなってるみたいなものではなくて実際にかつてのサービス名で検索した場合に入ってきてしまうんですね。 で、これはあの、ちょっとそんなあの一つ一つの質問をそこまであの今細かくはあの、ちょっと結構細あの複雑な話だったので、あの一つ一つの事 象, 事象を細かく分析はしていないんですけれども、今現在、おそらくその新しく作られたサイトというのは、そんなに日が経っていなくて、まだその内容が Google の あの検索結果には一応反映はされているんですけれども、そのサイトの評価にまだあの反映されていないような状態と申しますか、になっていて、ち ょ, ちょっと表現が難しいんですけれども。ですので、あのまあ、要は Google 側としては、まあ、そのサイトが更新したもしくは移転したということが理解できていない状態になっている気がします。でも あのいわゆるドメインパワーみたいなものがあって、そのサイトが何かすごいいろんなことに得をしているかという状況には特にはなっていないですと。ただ、その旧サイトが検索されたようにされつ表示され続けているだけですと。で、おそらくそれが 9, 9月ぐらいの段階では、そのサイトの存在もあって、さらに表示されにくくなっていたのかもしれないなとは思うんですけれども、そこに関してできることがあるか と, するあるかという点に関しては、 これはちょっと僕も、あの、やっぱりサイトの移転というプロセスはきちんとやってほしかったなと思うんですね。ただ、やっぱりその無料のホストというか、無料の、えっ、ー、と、まあ、何かリダイレクトをしたりですとか、そういったことができない状況だったのかもしれないので、でちょっとそこは、そのホスティングの契約がどうだったのかとか分からないですけれども、できればでもそのドメインは保持して、ランナー化の形で、やっぱりリダイレクトなどはしてほしかったなと思いますと。 で今できることが何かというと、その旧サイトに対してリンクが向けられている、あのー、サイトがまだ結構あるんじゃないかなと思いますので、そのサイトの移転 の, あのプロセスの中には、そうしたリンクを貼ってくれているサイトの皆さんにやっぱり連絡をして、サイトが移転しました、リンクを、まあ、設定し直してくださいみたいなことをお願いするとやっぱは重要なプロセスだと思いますので、そうした形でリンクをきちんと。 あの設定し直してもらうようなことをやっていただくと、現在今できることがあるとすると、まあ、そのぐらいかなという気はします。で、さらにもう一個ですねそのあの、新規なのかちょっとよく分からないですけれども、さらに別のブログが あ, のあるみたいな感じの状況、非常によく似たブログが あ, るあって、 で、そのブログから今、今度は何、なんて説明すればいいんですかね。あの、そのサイトと URL で同じプラットフォームを使っているんですけれども、おそらくサイトとブログみたいなのを使い分けようとしたんですかね。でも、もともとがブログプラットフォームなので、ブログとブログみたいな感じになってしまってるんですよね。で、その中で何かこの、 あの正規化みたいなのをしようと、まあ、されてるんですけれども、あのー、なんかあのもともと違うコンテンツだったりするので、なんか正規化するみたいなものでもないですし、何かサイトの移転の通知みたいなのをしようとされてるんですけれども、なんかそれもちょっと違う感じがするんですよね。で もしもうそのサイトが不要なのであれば、もうなんか、いっそのことなくしてしまえばいいんではないかと思うんですけれども、ちょっとその別のもう一個のサイトの存在がなぜ存在しているのかってはちょっと理解できなかったので、その辺はちょっとまあ、ご質問、あのー、のポイントとは違うのかもしれないですけれども、ちょっと今後のサイトを運営する中でいろいろ混乱を起こす可能性がありますので、で、おそらく今はもう正規化などさしようと、うん、されようとしている、しようとされているので、まあ、あの、 中もなくてもいいんではないかなってのは正直な感じですね。すいません。あの、という、ちょっとあの、ただ見てるだけの方については、ちょっと何の話か分からないぐらい、ちょっと複雑な感じになってし ま, しまったかもしれないですけれども、まあでも現在は問題、大きな問題自体は解決されているので、まあその辺をゆっくり考えていただければと思います。あとリンクの貼り直しで、あの、の依頼ですね。はい。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。Google サイトーページがインデックスされない件に関するご質問をいただいております。Google サイトを使ってサイトを作って公開したのですが、いつまでもインデックスされずに困ってます。URL はカスタム URL に変更しています。URL 検査にもすべて緑のチェックが入っていて、どこが問題なのかわかりません。助けてほしいです。よろしくお願いします。とのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですねこちらに関しましては、まあ、最近やっぱりちょっとグーグルサイトについてのご質問いただくことが多いかなと思うので、これもその一環かなと思ったんですけれども、おそらく、まあ、今あの、この今現在あ、そうですね、URL いただいていて確認したところ、おもうサイトは検索されるようになっていて、で単純に恐らくこれはあの新規のサイトで、 あの設定してから普通に新規のサイトが表示されるまでの適切な期間内だったのではないかと思います。おそらくそこの期待値が設定したんだからすぐ出るだろうみたいな感じからすると少し時間がかかったのかなと、で、サーチコンソールで調べても何か問題ないし、なぜそれが表示されないのかっていう、そのタイムラグの間に、まあ、ご質問されたのではないかなと思いますけれども、えー、まあ正常に今、動いてると思いますっていう感じですかね。 はい、はい、ありがとうございます。ますでは、続いてのご質問に移りましょう。サイトリニューアル後、インデックス除外される件に関するご質問いただいております。2020年夏頃にサイトリニューアルを実施して、サイトの URL が変更になりました。 リニューアル直後は問題なくページがインデックスされていたのですが、リニューアルから約1ヶ月が経った頃、カバレッジステータス除外、えー、重複しています。送信された URL が正規 URL として選択されていませんのガイドページが増えていき、サイトの多くのページでインデックスが除外されている状態になってしまっております。リニューアルから約3ヶ月が経った現在でもまだ解決されておりません。 えー、今回のリニューアルでドメインを変更を、ドメイン変更を実施しましたが、301リダイレクトは正しく設定されていることを確認しています。また、ページごとの自己参照カノニカルも正しく設定されていることも確認していますが、全く解消されないのでとても困っております。アドバイスいただけるとありがたいです。 またあ、リニューアルの内容としては、リニューアル前のドメインが WWW なしのもので、リニューアル後のドメインが WWW ありのものに変更になりました。また、リニューアル前は、一部動的ページが日本語 URL になっていたため、リニューアル後に英語 URL に変更しました。この辺りが影響するのでしょうかとのことです。えー、こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましても、 URL はいただいておりまして、まあ、確認したところ、えっとですね、ちょっといくつかの事象がこの中に存在していて、まあ、この点に関してはあの、そうですね、まあ、まあ、ショートアンサーとしては、あの担当チームにちょっと報告しておこうかなと思います。 これはすみませんあの、報告することイコールあの、必ず解決しますというのをお約束するわけではないんですけれども、まああの、担当チームに報告したいなという点がいくつかあったので、報告しておきますと。ただ、その一方で、あの例えば、この、えーと、なんか重複していますみたいなところの中には、実際にほとんど差異がないと思われても仕方ないかなと思うぐらいのところもあったので、 やっぱり何か機械でおそらく自動生成されるようなページに関しては、その機械で生成される、ちょっと表現は難しいですけれども、もちろん全てパソコンでやってるので機械で生成されるんですけれども、なんていうんですかね。やっぱりその、このサイトの情報をどこまで言っていいのかちょっとなんですが、 まあ、いわゆる型番のようなもので、例えばそのワード、仕様みたいなものが出てくるとですとか、なんていうんですかね、なんか自動生成されるものだけだと、ちょっと、あのー、他のページとの差異があんまりないように見えることがあるので、これが、あのー、不具合と解釈するのか、仕様の範囲と解釈するのかって、ちょっと結構難しい微妙なラインだなと思いました。ですので、一応まあ担当チームにはその点も 報告しておこうかなと思うんですけれども、実際にもしできることがあるとすると、皆さんが で, できることがあるとすると、やっぱり一つ一つ の, その型番のようなあのページについても、さらに何かコンテンツあのを足すことができないか、例えば担当者のコメントがあのを追加する、その商品の商品というか、その型番であれば、型番の何か について の, あの専門的なコメントですとかそういったものをあと現在の状況に対するコメントですとかそういったものを足すことであの少なくとも重複ではないということに対しての一つのヒントにはなるかなと思いますという感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。サムネイルに年齢認証画面が表示される件に関するご質問をいただいております。お酒に関する記事を扱っています。サイトの初回訪問者には、あなたは20歳以上ですかの認証画面を挟んで公開しています。最近ディスカバー表示されるようになって喜んでいるのですが、残念ながらサムネイルに認証画面が選ばれています。 記事ページのビジュアルをサムネイルとして選んでほしいので、Googlebot に対して認証を出さないよう GTM の設定で除外条件に入れても問題ないでしょうか。よろしければ対象の bot を教えてくださいとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましては、その、えっと、なんですかね、GTM というよりも、この実際にこの認証画面の 画像をにあのインデックスさせないような対応されるのがいいのではないかなと思います。ですので、普通の、普通のあれですね、あの、なんですかね、この何かディスカバー用の何か Googlebot とかそういう問題ではなくて、実際にこ の, あの画像を表示しない方法ですね、普通になんですかね、あの、 まあ、ロボ普通に多分ロボットットテキストとかでクロールさせないような設定しておくことで、なんか単純にいいのかなと思いますあの。もちろんそれが何らかの形でリンクされてたらあれなんですけど、多分それであの検索結果が表示されなくなるのではないかなと思いますし、まあ他 の, あの設定方法などで、まあ、何らかの形で対応していたのおそらく結構大きなサイトなので、他にもそういう対応されているページあの画像ってあると思うんですね。そこと一緒に取り扱っていただくといいんじゃないかなと思います。 はいすみませんあの。ちょっと時間がですね、思ったよりなくなってきたのに気づいたので、<笑>ちょっとはしょりました。すみませんあま。ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。セーフサーチで検索すると表示されない件に関するご質問をいただいております。弊社で運営するサービスについて、えー、セーフサーチでサービス名を検索をするとお表示がされないです。アダルト作品はございますが、一般作品も広く扱っているサイトになります。アダルトサイトだと認識されてしまっていることにより、アダルトサイト 作品以外の評価が上がりいづらくなってしまっていると考えています、えー。こちらを解消したいと考えていますが、ご意見または対応方法などがあればお伺いさせてください。とのことです。こちらいかがでしょうか。はい。えっ、ー、とそうですね。こちらに関してはショートアンサーで、えー、言いますと、やっぱりえっ、ー、とそういう仕様ですっていうしか言いようがないという感じですかね。ですので。 あのおそらく今の現状で何かこの状況を回避できる方法っていうのは少なくともないのではないかなと思いますはいすいませんが、はい、以上ですありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょうインデックスに登録されるされない URL の違いに関するご質問をいただいております 弊社サイトにてインデックスに登録されている URL、されていない URL の違いがあるのですが、原因はわかりますでしょうかまた今後に備え、私の方で、えー、原因を確認する方法はございますでしょうかとのことです、えー。こちらいかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましては、まあ、そうですね。えっ、ー、と、原因は、うんまあ、やっぱり、あのー、 どこまでストレートにっていうのが私は難しいんですけれども、やっぱりこのサイトが、あのー、やっぱりすべての Google はコンテンツをあのインデックスしているわけではない、検索結果に配信しているわけではないというところに、まあ、キー 因, 因というか、つながるんですけれども、やっぱりその一つ一つの URL、一つ一つのコンテンツが、やっぱりいろいろな方にきちんと届いていて、きちんといろいろなところで話題になっているような形であの、見られているようなコンテンツ であるかどうかみたいなところは結構重要なのかなっていう気はします。ですので、あの、ちょっと抽象的なコメントになってしまいますけれども、もし、あの、このご質問いただいた方が、あの、できることがあるとすると、やっぱりコンテンツを改善することと、実際に、じゃあその一つ一つのコンテンツの改善が難しいのであれば、あれば、なんか例えばもう少し見せ方、あの検索結果に何を表示させたいかですとか、 そういったことから、サイトの構造のあり方ですとか、そういったことなどもいろいろ考え直してみるといいのではないかなと思います。という感じですかね。すみません、ちょっと抽象的な感じになってしまいますけれども、やっぱり、すべてのページをインデックスしているわけではないというところをいろいろ考えていただければと思います。 は い, あ り, いありがとうございます。残り3問ほどなので、このまま少し延長してお届けしたいと思います。はい、では、次のご質問に移ります。Googlebot からのクロールの頻度に関するご質問いただいております。弊サイトのクロール頻度の設定は最適に計算となっていますが、不定期で秒間2000ほどアクセスが突発的に増えることがあります。通常値は問題ないのですが、最大時はかなり負荷がかかり、サーバーダウンすることもあります。 なお、大量アクセスが続くわけではなく、2から5分でまた通常時のクロール頻度に戻る状況です。このような突発的な大量アクセスが起きるのはどのような要因からでしょうかまた、クロール頻度を均等化する方法がありましたら、ご教授いただけますと幸いですとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね、こちらに関しましては、まあ、URL もいただいていて、まあ、確認したんですけれども、 あの割とですね、まあ、典型的なと申しますかあの、いわゆるファセットナビゲーション の, あのベストプラクティスというブログポストがありまして、まあ、ちょっとこのブログポストも、ツイッターなどであの、まあ、投稿したいなと思いますけれども、まあ、どなたかが投稿してくれるんじゃないかなと思うんですけれども、このそのぜひですねそのブログポストを読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。といいますのも、やっぱりこうした、例えば商品、 などを扱っているサイトというのは、商品であったり、例えばあのサイト内検索であったり、そういった形であのいろいろな URL パターンが生成されるんですよ。同じページがいろんな、なんていうんですか、あのパラメーターなどにあのよっていろんな順番でいろんな構造であの生成されたりしますので、やっぱりそういったものをどう制御するのか、そしてあのその URL の構造ですね、具体的に言うと。例えば、僕らがお勧めしているのは、そういうパラメータをえー、まあ、えっと、派手なマークでつないでいくみたいなのが、なんかまあ一般的かなと思うんですけれども、今回のサイトはもうちょっと違う、あの、えっと、ストレートに言うと、悪い例として出しているものをそのままだったんですね、割と。その、こういうのは避けてくださいって言った URL の構造をそのままやられていたので、逆に、 あのあこういう例を始めてみたなと思ってちょっと嬉しかったんですけれども、あのぜひですね、その今2014年ぐらいに出したこのファセットナビゲーションのベストプラクティスと5つ の, あのワーストプラクティスみたいな感じのすみません、ちょっとあとで正式な名称も確認しますけれども、そうしたあのブログポストがありますので、それをご覧いただければと思います。ま, あ、まさにこの担当しているあのちょっとインデックス関係のチームの人に、あの 何かアドバイスできることありますかみたいなこと、ちょっと質問したら、このブログポスト紹介するといいよと言って、その人はよく見てなあのブログの署名を見たら、その書いた人だったっていう、なんかああ、君が書いたんだみたいな感じの話をしてたんですけど、はい、なので、あのかなりあのそのブログに対応することで解消できると思います。はい、ありがとうございますありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。ユーザー行動が求められるコンテンツの強化に関するご質問をいただいております。ソース上には最 初, 最初から存在しますが、ユーザーがクリックした時に表示されるコンテンツがあります。パソコンページにおいてクリックしないと表示されないコンテンツは、今もインデックスされない、または重要度を下げられることはあるのでしょうか モバイルファーストインデックスに今後のモバイルページでは、初期状態で隠れていても評価は下げられないとは認識していますとのことです。えー、こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね。あのー、なんですか、ね、あの、ちょっと、あいやショ、いわゆるショートアンサーみたいなところからいきたいと思うんですけれども、この例に関しま、ご質問についても URL はいただいていて、えー、いただいてます。で まあ、結論から申しますと、このあ、ああ結論から言っていいのかな。まあでも、ちょっととりあえず申しますと、特にまああの問題ないかなと思いますと。はい。っていうのが、まあ、コメントですかね。回答というか。で、あの、まあ、大前提として、まず、例えば評価が変わるかどうかみたいな質問にはこうあのお答え し, しませんっていうか、ランキングの話、もしくは、 順位がこうあるべきじゃないか、こうすると、SE、順位が上がりますかみたいな質問というのはやっぱりお答えしませんと、まあやっぱり一概には答えられませんし、やっぱり例えば、ああの何かそういったご質問に調べてお答えしていくと、結局そういう質問ばっかりわーっと上がってきて、こうしたらダメか、こうしたらいいかみたいなはあの質問ばっかりになってしまうのも本来の目的とちょっと違うなと思いますので、そういった質問にはご質問にお答えしないようにしようと思ってるんですけれども、で特にですね、やっぱりこの あのユーザーコードが求められるコンテンツの評価で最初には表示されていないそれがあのもしやっぱり本当に重要なコンテンツもしくは記述なのであればやっぱりそこを最初から表示しないっていうのはど本当に重要なあの見せ方なのかっていうのはやっぱ考えていただくのがいいかなと思うんですね。やっぱりで隠れていても問題ないんだったらいいやとあの 発想もある、もちろんあると思うんです。で、じゃあそれを確認するにはどうすればいいかというと、隠れてる、もう既に実装されてるページなので、じゃあ隠れてる部分のテキストで検索していただくと、普通に検索結果に、このサイトの場合、表示されますので、されたと思いますので、されると思いますので、ぜひそういった形で普通に検索してもらえるといいかなと思うんですけれども、それが隠れてなかった時と、隠れていた時の順位がどう変わるかみたいな話っていうのは、やっぱり何か。 今の実装としてそうなるかもしれないですけど、今後何かの僕らの実装の変更で変わるようなあの話かもしれないし、なんか、なんですかね、やっぱりちょっとお答えしにくいところがありますと。で、お、そもそもの話で言うと、やっぱり検索って、あのー、やっぱり人々が何か探してるものを、あのー、探してると思われるものを検索結果に表示する、していますと。 でこの場合は、これはお伝えしてもいいかなと思うんですけれども、えーと、飲食店だったんですけれども、例えば飲食店であれば、そのサイト上の記述でどうしても何かキャンペーンなどやっていって、キャンペーン名などで来てほしいみたいな感じだったら、またちょっと別なんですけれども、例えば、ちょっとこのどんなキーワードで来るか来ないかとか、その記述で、ちょっとその細かい意図までは分からないんですけれども、その細かい記述で、 何かサイトに人を呼ぶというよりも、例えばあのイタリアンで、渋谷区のイタリアンって言うともう無数にあるから、ちょっと例として適切じゃないかもしれないですけれども、渋谷区のイタリアンとして適切なあのウェブ上の文言は何かとか、テキストは何かみたいなことを突き詰めるよりは、やっぱりあの渋谷区のイタリアンとして、なんかもうみんなが話題になってしまうような<笑>、それも難しいんですけれども、やっぱりお店を目指すのがやっぱり筋ではないかなと思うんですね。 でその話題になるようなイタリアンだからみんなが検索するし僕らはそれを表示させたいと僕らはそれをシグナルを何らかの形で読み取って表示したいと思いますのでやっぱりそのサイトの中の細かい表記の仕方みたいなところに、まあ、こだわりすぎるのもやっぱ長い目で長い目で見た時ですよあのやっぱりあのあんまり良くないかなという良くないというか あ, のあんまり意味がないかなという気がしますので、まあ、そこまでこだわらなくていいんじゃないかなと。 ですみませんあのちょっと長く話しましたけど、まあの、ポイントとしてはやっぱり今もう既に実装されていることなので検索されるかどうかはご自身で確認できますと。で、その細かい順位があの、これは評価がちょっと下がってるのか下がってないのかみたいなご質問にはお答えしませんというところが、まあ、お伝えしたいところですので、あのー、はいなので実際にこのお店の あのレストランのサイトであれば、そういったレストランとしての評判が高まるような、そしてそれがきちんとウェブサイト、もしくはユーザーがあ の, あのこのユーザー行動っていうのは、サイト上のどっかの特定の領域をクリックするとかではなくて、例えば評判が上がるですとか、そういったものにつながるような施策を取られるといいんじゃないかなと思いいいいまますすははい、あありりががととううごござざいます。 では、最後の質問に移りましょう。自社サイトが MFI に移行されない件に関するご質問いただいております。現在、自社サイトがモバイルファーストインデックスに移行されておりません。ただ、サイト URL を URL 精査にかけた際、ユーザーエージェントはスマートフォン用を Googlebot になっております。ただ、設定ページを見るとメインクローラーは PC となっております。上記の状況で書きについて教えていただけないでしょうか。 一つ目、えー、この場合、モバイルフォーアストインデックスに移行されていないという判断で合っているのでしょうか二つ目、えー、移行されていない要因として仮想ページが対応できていない要素があるの、あるとのにに理解で合っていますでしょうかいろいろなソースを見たのですが、回答が見つからず混乱しております。お手数をおかけし、大変恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。とのことです。えー、こちらいかがでしょうか えー、とそうですね。こちらに関しましては、あのあの正直ですねあの、いただいた情報だけだとあの、正直ちょっと分からないっていうのが回答になりますかね。ですので、あのぜひ URL をいただけると、もうちょっとあのアドバイスができたかなと思うので、ぜ ひ, ぜひあの URL をいただければと思います。であとは確認できることがあるとすると、恐 ら, く, 恐らく最近の 例えばです、パソコン用の Googlebot がクローラーになっているものが、じゃあいつクロールしたのかっていうのが多分ポイントで、たと例えばパソコン用の Googlebot になっているものがあの古い、クロールした日付が全部古いのであれば、ひょっとしたら全てあもうあの MFI に移行しているかもしれないですし、実際に最近のページも多くがやっぱりあのいろいろ仮想の URL は えー、とデスクトップ版の、まあ、Googlebot がクロールしているものだとすると、まだ移行してない可能性もあるので、正直そこはそこからだけだと何とも言えないかなと思います。はい、URL くださいっていうことで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 では、本日のご質問は、そうですね、10分ほどオーバーしましたが、こんな感じでえと終了させていただきます。で、また次回の Webmaster Office Hour は、2020年12月3日を予定しております。今年の予定ですが、この12月3日にやった後も、年末に近い時期にもう一回予定しておりますので、ぜひぜひ質問をしたい方、気になる点がある方、フォームからお寄せいただければ、 ればなと思いまます。すさんの方で何かか。ございますかいや特に<笑>いいなんか<笑>僕から一言みたいなのがあればいいんですけどまあそうですねまあでも本当にもうこの放送をしているのが11月の今日い5日でしたっけ5日なのでもう2か月今年切ってるっていうのはちょっと驚きですよねなんかもうこ と, そうです、ね、ことも。であとまあでも今回合わせてあ と, とまあ今年3回まあ これまあ、でもこれ最後なんであの、今回の放送の今はもう最後のパートなんであと2回ですけど、まあ皆さんいろいろご質問あると思いますそので、まあ事前にいただくといいかなと思います。僕らがこのオフィサーをアナウンスするときはすでにもう収録が終わってアナウンスするので、そこからご質問いただいてももうあの回答できないんですね。なのでぜひですね、あの事前に、あの、 まあ、常にご質問いただけるといいかなと思うんですけど、ただやっぱり1か月に1回しかないので、緊急な話題などはぜひフォーラムなどを利用していただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、次回は12月3日を予定しておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただければ嬉しいです。では、またお会いしましょう。どうありがとございましたありがとうございました。